それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。で前回はあの、まあ、計算機 の, その基本構成ということについて紹介をいたしました。であの今回からですね、まあ、もう少しその計算機で実際に数学を扱う内容に入っていきますけれども、まずあの数値の表現ということについて、えー、と見ていきたいと思います。まあ、計算機はあの基本的にあの数値を扱いますので、 まあ、じゃあ計算機でどのように数値が扱われるのか、まあ、っていうことを知ることが、まあ、計算機に即したアルゴリズムを作る上でも重要になります。でこの数値の表現に関してはこのテキストですと12ページから始まっておりますので、まあ、必要のある人はそちらも同時に見ながら確認していってください。で えっと、まずとこの数値を扱う上では計算機にはそのビットとかバイトとかワードっていう概念がまあどうしてもあの出てきますのでまあ こ, れはあのこれらについては前回の授業で説明しましたので復習しておいてください。で今後ですねそのの話計算で話をする中ではまあ1はードを N ビットとおいてその話まあ少し抽象的な枠組みにて話を進めていきます。 であ と,、えー、ともう一つ大事な点としてその今後 の, その計算を考える際には加減乗除などの基本演算をそのワード単位で考えるということをします。でこれはその前回その計算機 の, あの構成についても時にも少し説明しましたけれどもその計算機 の, そのハードウェアの演算というのは基本的にそのワード単位でまあ1回1回の演算を行うということですので、まあ そう思いますとこちらの数学を考える上でもそのワード単位でその演算の回数を考えるというのはリーズナブルだというふうに思われます。であとえっ、ー、とまあ現実のですねその我々が使う数値とそれからをですねその計算機 の, そのまあビット列のデータに 変換したりとかあるいは逆に戻したりするのを、まあ、符号化とか複合化っていいますけれども、まあ、こ の, あの方法にはですねいろいろな や, のやり方がありますのでここではあの詳しくは述べませんけれども大事なことはその我々が扱う数値とそれからコンピューターでその表現する符号の間には1対1対応があると。 あ そ, うそういう一対一対応何らかの一対一対応を定めることでその我々がその現実の世界で扱う数値をその計算機能で実現しているということにだけは注意しておいてください。で、えー、とまずですねやるのはあの整数をじゃ あ, あの計算機上でどう表現するかという話をしたいと思います。で特にここで 強調してていいいくのはその2のそという概念について説明し ま, すでまずですね一つ押さえておくのはそのほとんど現在ほとんど全ての計算機ではですね二進法で数を表します、まあ、非常に現在では当たり前なんですけれどもあの歴史的にはその二進法以外のあの進法を使った計算機というのも存在はしていたようですまあ僕も詳しいことはあまり知らないですが。 えーとまあ、興味のある人はそのコンピューターの歴史をいろいろ調べてみると面白いこともあるんじゃないかと思います。でそれからと、えー、と先ほどまあ1ワードは N ビットにしますという、一、えー、ワード N ビットで中央的に表しますということを言いましたけれども、ここから当分の間はもう少し話を具体的にするために、1ワードは32ビットとして話を進めていきます。 で、まず、その、整数の中でも一番基本的な、その、計算機能の整数の表現というのは、符号なし整数と呼ばれるものです。で、えっ、ー、と、これは、まあ、その名前からしてですね、じゃあ、そのうち符号がつくんだろうっていうふうに、皆さん想像されると思いますが、まあ、その通りでして、まあ、符号は な, ないものが、まあ、えっ、ー、と、まあ、我々の世界ですと、その自然数に相当するようなもので、まあ、一番基本的なものと言っていいでしょう。で、そこで、 とまずですね、ここに箱を並べましたけれども、これは前回ですね、その メ, モリのあのメモリをこう 表, あの表示したときに、とまあ、ビット列をこう並べますという話をしましたので、これをあの、まあ、B の0からですね、途中省略していますが、B の31までその32個の箱を並べて、まあ その一つ一つの箱に1か0という数字が入ることで、一、まあ、ビット、それぞれ1ビットを表すんですが、まあ、こういったことで、その整数を表現することにします。でそして、えっ、ー、と、まあ、あの、我々が、その、こちらで表している数を、ま、V としたときに、この V を、そこの32ビットの、そのメモリでどう表すかっていうことを、ま、決めるんですけれども、えっ、ー、と、まず、 この b0 から b の31ですね。この bj っていうのはまあ0から1 の, あの値を取ることにしましょうと。でそれで、じゃあ v はどう定めるかっていうと、こんな風に定めましょうというわけですね。で、これは、まあ、あの、ま、受信数でですね、我々、あの、 のよく表す数っていうのは、まあ、1の位10の位100の位っていうふうにして10 の, あのべき乗の位ごとにこう桁をつけて表しておりますけれども、まあ、計算機でも同じことをやるとただし、えー、その奇数ベースがですね10から2に変わっただけで、えー、と最初が1の位 B0 が1の位ですねだから B1 が2の位とで B2 が2の2乗だから4の位。 B3 が2の3乗だから8の位というふうに、まあ、2のべき乗の位で位取りをして、まあ、そこに0か1が各桁に入ることで、まあ、この整数を表すということがまず基本になりますそうします と,、えー、と一応あの、まあ、その今コンピューターで表すこの二進数による符号なし整数の表現とそれから右辺はあの我々が使う十進数での表現というのを比べてみましたけれども、えーとまああのと 容易に想像つくと思いますが0と1は2進数でも10進数でも表現が等しいんですけれどもその2からだんだん変わってくるわけですね。最終的に1を32個並べたその2進数というのが10進数では2の32乗マイナス1という形でこういう数で表せるとに対応するということになります。ここまでいいでしょうか。 まずこの符号なし整数というのが一番基本の表現になります。でじゃあ今度はですねその、まあ、符号なしの整数でまあ表せるものもありますけれども、えっと、現実世の中あの符号がないといろいろ計算に不便なわけですね。例えばその、えー、皆さんの中にもその家計簿をつけてる人もいるかと思いますけれども。 あの加計簿にはその収入と支出の概念がありますから、そうすると収入が支出を上回れば残高はあの赤字になるわけで、その赤字に対応する数値は負の数字ですから、そうすると計算機でも負の数が扱えないとちょっとこれは使えないなってことになりますよね。そうするとまあ自然にじゃあ符号のついた整数を扱おうという話になるわけです。そうするとその符号の付きの整数をどういうふうに扱うのかっていうことを考える必要があります。 で、えー、と用意するものはですね、先ほどと同じように、その、1ワード32ビットの、そのビット列なんですね。で、えっ、ー、と、まあ、これが、あの、これでその符号付きの整数 V を表したいということなんですけれども、えっ、ー、と、まず必要なアイデアというのは、えっ、ー、と、符号の情報を、えっ、ー、と、なんか加えなければならないということですね。あの、正か負かっていうのを表す何らかの情報を加えなければならないと。 それにまず1ビットを使うということになりますでこれから説明するのはその符号の情報を、まあ、符号がついているっていう情報をどのように加えるかということで、まあ、いくつかのアイディアを示します。あでこのですねよくこ の, あの31番目のこの1番上のビットをあの符号ビットと呼ぶこともあります。 でえー、と符号付き整数には主に2つの表現の仕方があります。で1つ目はあの今紹介しました符号ビットを使った表現です。で、もう1つはその2の歩数による表現です。で、えっ、ー、と、実は現実にはこの2番目の2の歩数による表現が広く用いられております。で、ちょっとあの最初概念がとっつきにくいかもしれませんが、重要な概念ですので、えー、とまず、 この授業でこの2の歩数の表現を、えー、ともし初めて聞く人はマスターしてほしいと思いますし一度やったけど忘れたという人はぜひもう一回復習してくださいまず最初にその符号付き整数えると符号ビットをですね符号ビットを使った整形の表現について説明しますでこれはですね、えっとまあ、この今あの メモリで並べたこの32桁のその二進数が表す数を V としたときにここにありますようにこの31番目 B の31のこの符号ビットが1ならば負の数0ならば正の数を表すというのがこの符号ビットを使った表し方でで残りの えー、と右側の31ビットはまあ先ほどの符号な指定数と同じあの数の表し方をするわけですね。そうする と, えとまあ直感的にもそのえと31桁の符号な指定数にえーと B の31が1ならばそれはマイナスの負の数で0ならば正の数というような形であのな表し方になります。で、えー、とこう見てみますと 例えば、十進数で、えー、あ、そうか、これ、十進数で0ですと、これちょっと曖昧ですね。あの、この符号ビットがあると、プラスの0とマイナスの0と複数存在することになりますので、その辺の定義の仕方をどう整理するかは、ちょっとこの表からはまだやってませんから、考えなければなりませんが、えー、とりあえず、 えっと、負の数を見ていきますと、例えば、十進数のマイナス1というのは、二進数の1で符号ビットを1を立てたもの。でマイナス2も、二進数の2にあの符号のビットの1を立てたものというふうにして、まあ、あの、数えていくわけですね。で、まあ、長所としては、その符号反転が容易です。例えば、与えられた、なんか二進数が与えられたときに、その二進数の符号を反転させる際には、ただ単純に、この B の31を、まあ、 ゼロから一にするもしくは一からゼロにするだけでその政府の反転をするというのができますでえー、と一方でですねその短所としてはこれあの負の数の加算がやや面倒になりますでこれはあの加算とは異なるそのある意味その減算のあの計算ですね も, もしくはプログラムってのは別に必要になるという点がまあ短所ですここまでいいでしょうか一応以上がその 符号ビットを用いた、えっ、ー、と、複数のアイディアです。で、えっ、ー、と、次にですね、その2の歩数のアイディアを説明します。えっ、ー、と、2の歩数は、えー、と二つの手順を取るんですけれども、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、ま、あ与えられた n、ま、あ n というその二神数が与えられるときに、あ、整数が与えられるときに、これに対してそのマイナス n を表現する方法なんですが、 1番目に、この n の、n、当たられた n のビットをですね、すべて反転します。で、えっ、ー、と、2番目に、その、反転した1の、一番目の結果にですね、1を加えます。で、えっ、ー、と、v を一応数式で表しますと、こういう形にえとなっておりまして、で、 うーんとこの b の31っていうところがですね、マイナス2の31乗の桁という、その非常に大きい負の数を表しています。それに、この b の0から b の30っていう残りの31桁の二進数を符号なしで加えたという形になっております。ちょっとあの最初見る と, と分かりにくいかもしれませんけれども、じゃ次にその具体的なその2の個数による負の数の。 表現の仕方を見てみましょう。えー、と例として、えー、と1ワードあの5ビット の, あの数を用意しました。でまあ、数値が4ビットプラス符号1ビットなんですけれども、まあ、これでそのマイナス9を2の個数で表してみましょうというわけです。でまず最初に1番目 の, で、えー、と番目のステップで、まず9をですねあの、プラスの9をこの5ビットの中で表現します。そうしますと、 えっ、ー、と、まあ、右からかな。右から1の位、2の位、4の位、8の位ってなってますから、えっ、ー、と、この9っていうのは、あの、二振数ですと、1001っていう形になりますね。で、えっ、ー、と、2番目のステップで、えっ、ー、と、これらの全部のビットを反転させます。えっ、ー、と、全部の桁の1を0に変えて、0を1に変えます。で、そうするとこう、ここ10110という表現になりました。で、最後に、この2番目の結果に1を加えます。 そうしますと、10111っていう数が出てくるんですけれども、これをマイナス9とするっていうのが、この2の歩数によるあの負の数の表現です。で、えっ、ー、と、これ、こういう表現をすると、何が、なんでこういう表現が、その、なんでしょう、数学的に、こう、リーズナブルかというと、実は、えっと、もともとの、カッ1のですね、9の表現とですね、それから2の歩数による、あの、マイナス9の表現っていうのは、加えると、 ゼロになり ま, すあまああの桁あふれなんかは考慮せずに、まあ、とりあえず加える 加, あ加えていくとあ一番そうですねあの上位桁一番左の桁の桁あふれ桁上がりはを除外すると0、まあ、になるわけですね。ということはあの皆さんもその代数などでその負の数 x に対してその、えー、とマイナス x の定義としてあの x に, あ x になんか加えると0になるような数ってことでその過法の逆減っていうのを 定義の仕方をしたんですが2の個数の作り方をすると実はその過法の逆減になっているっていうそういう演算にうまくなるようにできています。そうしますと実は先ほどの符号ビットを表したその負の整数の表現みたいに引き算のプログラムを別に用意する必要がなくなるわけですね。 あすみませんえっ、ー、と例えばえっ、ー、とまああの例えばある数にですねこの9をある数から9を引くっていう引き算をやりたいと思ったらマイナス9を加えるってことを意味するわけですけれどもそのマイナス9というのをこのような形で2の個数で表現するとまあ素直に自然にこのマイナス9を加えるっていう演算が従来の加算を使っただけで表現できます。そういう特徴がありましてえっ、ー、と現在のその 符号付きの整数においてはこの2の個数による表現というのは広く用いられていますというのをあの今回、えー、と押さえておいてくださいここまでいいでしょうか